お腹周りが気になるけど全く変わらん。実は腹筋メニューというのは手の位置を少し変えるだけで何倍も効かすことができるんです。 今回は過去にのした復帰メニューの中でとっておきなメニューを紹介していきます。今回のメニューを行っていくことでお腹周りが早く引き締まる。お腹の脂肪がつきにくくなる。反り腰や垂れ尻、骨盤の歪み、太くなった足。そういったところが早く改善されてきます。体を変える本質は体幹部にあります。もっと詳しく知りたい方は Amazon で私の書籍を見てみてください。それでは行きましょう。1種目14秒です。呼吸は2回です。 息を止めないように注意ですまず腹筋の上部を使っています膝曲げて寝ます体を起こしたら手を真上に上げましょうここでキープですスタート息を長く吐きましょう OK 深呼吸をして2セット目です 始めましょう。大丈夫。オッケー。二回やるとやっぱり効きますよね。次はチューブです。足を曲げて開きます。手を前に伸ばしてキープです。ましょう。 手を遠くに伸ばして、息止めないように、長く吐いて、ずっと吐き続けて、ああだんだん効いてきてる、さあ二セット目いきましょう、あと止めないように。 二呼吸で頑張って。ああ、いっ て, て, て、いって、いって、喋り声がなくなってきた。次は下腹部を使います。体を起こしたら、足を伸ばします。少し膝を曲げて、ゆっくり動かしましょう。いきましょう。スタート。ポイントは足をゆっくり動かして、力を抜く。 力を吐いて。 うラストはおなかりを引き締めるメニューをいきましょう寝ましょう足を少し上げて体を起こしたら万歳ラスト1種目ですさあいきましょう さあラストいきましょうスタート うわー腹が痛いぐわー効いてる効いてるぐわー大、はいかーぐわー今度はうつぶせです。今使ったお腹をね、伸ばしておきましょう。脇の下に手をついて、上体反らし。 ましょうスタートーお腹をねしっかり伸ばしたかないと次の日痛くなりますからねこれをしっかり一ぺやってくださいオッケー。やってみた人はグッドボタンのコメントで教えてください